こんにちは今日はマイナーチェンジしましたフリードのご紹介をいたします今日のこちらのフリードはブラックスタイルというおそらくファイナルエディションになると思うんですけれども、まあ、こちらの車試乗する機会をまたいただきましたのでまず車両の紹介をしていきたいと思います、まあ、見ていただくと 私も後期モデルのフリードを一度ご紹介させていただいたことがあったんですけれども、このグリルがかなり変わりました、最初初期に出たときは、ここのグリル自体は、このボディと同色のものだったんですけれども、今回からは、ちゃんとこのような形でグリルっぽくなったと、でかつここ、クロームメッキになっているということで、このスタイルが非常にかっこいいなと思います、私自身も。 で後期の初期のやつだとここも同色になっちゃってるのでなんかいまいちだなって思ったんですけどここがちゃんとグリルがつくようになってでこのクロームメッキ の, この加速がされてるというのは非常にアクセントが強くなっていいんじゃないかなと思いますでこちらのヘッドライト自体も LED のヘッドライトでこのハイブリッド G がベースになっている車に関してはアクティブコーナーライトも いいていると、まあ、いうことになりますでこの辺もピアノブラックになってるっていうのもおそらくこのブラックスタイルの装備の一つになっているんではないかと思いますで一番のアクセントはやはりこのホイルになると思うんですけれどもステップアゴもブラックスタイル出た時にホイールがすごくかっこよくなったなって思ったらこの辺がしっかりと加速をされていると、まあ、いうことになります で今回のこちらに関しては部分的に加速されているのではなくてすべて黒塗りになっているというところになりますのでかなり足が引き締まって見えるようになっているというのがポイントではないかと思いますタイヤブルーナスの E50 というタイヤを履いていますでこちらも黒のパールのミラー 着くようになっていたりとか。あとこちらのドアのノブ自体もブラックになっています。これ非常に軽く開きます。これ結構いいですね。すっとこう軽く開いて軽く閉まるっていうのはちょっと違うかなと思います。ステップワゴン結構こう。引かないと開かないんですけれども、これはすごく使いやすくていいかなと。で、この辺のドアノブ自体も色が変わっていると。で、リアに関しては？ ここがまたたクリアに戻った初期のモデルに関しては、ここのハイマウントがクリアだったです。後期になって赤になって、また最終モデルのブラックスタイルになってから、またクリアに戻ったということになっています。であとはこちら、これはワンモーターの IGCD なんで、EACV というロゴにはなってなくて、ハイブリッドということで、そのままのロゴになっていると。 とといいうところもポイントかと思いますあとはこちらボディカラー自体が新色になっているっていうのも大きなポイントではないかと思いますで中がどう変わったかっていうところを次お見せしていこうかと思うんですけれども中なんですがそんなに変わってないのかなと思いきや結構変わってますパッと乗り込んだ感じでいくと かなり清掃な感じがしていいかなと。使っているこの素材とかが、ジャジー素材って言っていいんでしょうか。まあ、こういった素材で熱苦しくなくて、かなり清涼感がある素材を使っています。この辺もそうなります。でこれはファブテックシートかと思うんですけれども、まあ、水加工シートなんですが、すごくジャジー素材も使っていて、なんか単なるファブリックっていう感じじゃなくて、すごくこういった夏場の暑い時でも、 なななんか蒸れそうになさそううにさシートですごく感じが良くなっていると思いますでこの辺の木目調のパネル自体は従来と変わらないんじゃないかと思います従来は明るめの木目調の色と黒なんですけどこれは黒の木目調のパネルになっているというところです まあ、その辺が大きく変わっているところかと思います。あと、ブラックスタイルの装備ということではなく、まあ、このフリードって結構今でも売れてます。で、今こちら前にステップワゴンあるんですけれども、まあ、ステップワゴンに買い替える方ももちろんいるんですけれども、ステップワゴンだと大きすぎちゃって、特に必要ないと。 で僕ぐらいの年齢で、もう子供が大きくなって、子供とどっか行くことも少なくなってるから、まあ、ダウンサイジング化っていうのが、やっぱり流行ってるっていうのがあります、でそのダウンサイジングとして、受け入れられてる車というのが、この横にあります、これは前期型の N ボックスになるわけなんですけども、まあ、N ボックスに買い替えられる方もいらっしゃいますし、ちょっとこれだとちっちゃいよねっていうことで、フリードにしようという方も多くいらっしゃる。 フリード出てからかなり経つんですけれども、それでもかなり、このホンダの車の中でも、売り上げとしては好調なものになっているということになりますので、すごく根強い人気がある車になっています。で使っっっってててみてすごくまず良かたたなって思ったののははこここここに USB これはナビの 接続するための USB だと思うんですけど、こういったものとか、パワーアウトレットとか、そういったのがついてる、まあ、ステップアゴでももちろんついてるんですけど、まあ、こういった車だと結構ついてない車両もあったりするんですけど、こういうのがちゃんと普通についてるっていうのは、こういった車にパッと乗ったときに、何かつけたいなと思ったときに、すっとつけられるっていうことです、まあ、こういったところがすごくいいなって思います。あとこういった センターテーブル自体も結構今の車セッパーゴンとかですと今ないですしノアボクシーとかもないから置く場所が結構困りますその辺はすごくやっぱり感じるところなんですけどこのフリードってちゃんとこういったものがついてて置く場所も困んないっていうのがありますこういったところもちゃんと物が置けるし まあ、先代のこの RP5 のステッパーゴンと基本的には同じような作りになっているインパネなんですけど、まあ、意外とこれが使い勝手としてはいいよねというところがやっぱりこうありますこういったところにやっぱ収納できるというところもやっぱり使いやすい、まあ、デザインがどうという話はあるとは思うんですけどでも使いやすさといったらすごく使いやすい作りになっているなということで、まあ、なるほど使いやすいよねと。あとはこういった これ今スマホホルダーなんですけど、今の車って、こういった吹き出し口がちっちゃくなっちゃったりとか、ハニカム構造になっちゃったりとかで、つけにくくなっちゃってて、スマートフォンがつけられないっていうのもあります、なかなか。 でもこういうい従来版だとちゃんとこういった感じでスマートフォンもつけられますので、まあ、そういった意味においてはやっぱりすごくいいかなって僕自身は思うこういったものに関しては、まあ、デザインとしての革新性っていうのはあまりないかもしれないですけどすごく使いやすいということですね、こういったところもそうですねスマホが入れられたりとかすごく使いやすいということです。 で従来通りホンダ瀬らしくてちゃんとこういった広角のミラーが見えてちゃんと後ろしっかりと子 供, の子供がちゃんと乗ってるかとかえ左右 まあ、速報です車が来てるとか来てない、すごく分かりやすいと思います、後ろを見るっていうのももちろんあるんですけど、この広角で見れるっていうのは、すごく安全性を確保するっていう意味においても、すごく意味のあるものなんじゃないかと僕は思います、これがもう、今回のステップゴンとかは廃止されてるんですけども、ちゃんとフリードはついていると。も、まあ、もちろんこれはもう マッキンフリードなので、もちろん付いてるっていうのはあるんですけども、まあ、こういったところがすごく配慮されてる装備ということで、すごく使いやすい車だなっていうことで、まあ、そういったところからもあの多く支持されてるんではないかなって思ったりしますで。フリードの動画僕も結構上げてるんですけど、久しぶりに乗ったので、もう一回、後ろの居住空間とかも試しに見てみようと思うんですけど、まあ、私、今、こんな感じで自分のドラポジに 合わせて合わせましたんでこの状態で後ろ乗ってみようかと思いますで先ほどもお話しした通りでこのドアノブすごく軽くてすぐ開いてくれるのでいいですでステッパーンと違うところはやっぱりここがかなり低床になってるより低床になってるっていうことなので、まあ、子供さんがこう乗り降りするっていうことはすごくいいなって思いますで改めてこんな感じで乗ってみると まず感じるのは、全然ステッパーンに比べると、このシートの位置がかなり低いです。まあ、それによって、このシート自体がまあ低くなっているので、こう後ろを乗った時にかなりこう見下ろせるような感じなんです。すごく視界がこう広く見えるということです。車自体はちっちゃいんですけども、この、おそらくこのフロア自体がこう、 傾斜がついていると思うんですけれど、後ろに行くにつれて、おそらく高くなっていくような感じ、まあ、ステッパーンもそうですけど、これはより一層フロントのシート自体がかなり低いところにマウントされてますので、まあ、後ろはかなり見端しがいいというところがありますので、まあ、こういったところでもやっぱりこう車酔いしにくいというのもおそらくあるのではないかと思います。ただこうシートががいいい分この足が入らないっていうのはあるんですけど でも、思いのほか、ステッパーゴンよりも、RP5 のステッパーゴンに比べるとかなり広いなって感じますね。で今も、スーパースライドが当たり前になっちゃって、ノアボクシーもスーパースライド も, もちろん、仙台からスーパースライドですけど、これ、この車格で、この広さって結構画期的だなってやっぱ思います。足は入んないんですけど、でも、入らなくても全然広いです。で、拳的には、1、2、3、 これ僕のドライブポジション174の私に合わせてるんですけどでも拳4個分ぐらいありますんでかなり広いっていうのが、まあ、正直なところですすごくいいなってちょっとまあ改めて、まあ、新しいミニバンを見てきてこの車をまた見てみるとすごく良さっていうのを感じるでこういったものもちゃんとロールサンシェードとかもしっかりと ステップアゴンとこの上級車種と同じものがついていますし、まあ、もちろんパワースライドですしここまでしか下がらないようになっていて安全性も配慮されているということですそうでもう1個いいなっていうのはこれハイブリッド車なんですけどもここちゃんとウォークスルーができるっていうことですで結構みんなあまり気にしないっていうか言いたくても言わないんだと思うんですけども あのここ、ノアボクシーとかもそうなんですけど、ここにセンターコンソールがね、つくようになっちゃってるんですよね、ですごくこう邪魔だなって思う方も多いと思います、せっかくミニバンなのに、ウォークスルーができないで、ここにセンターコンソールがついちゃって、車のこう行き来ができない、前から後ろへのこう行き来ができない、すごく使い勝手悪いよねって思われる方もすごく多いと思うんですけど。 これはハイブリッドなんだけれども、ここがウォークスルーになってるっていうことですね。こういったところもやっぱりフリードならではなのかなっていう気がします。すごく使いやすいということですね。はい。で、これ今一番後ろにしてるんですけど、3列目どうかっていうことで、で3列目に関しては、ノアボクシーと同様に、これは床下ではなくて、跳ね上げタイプ でで、アボクシーはちゃんとこれ下がる下げるときにこう勝手にこういうな感じでこの椅子がこう動いてくれるんですけどこのフリーズはそうではありませんのでちゃんと下ろすときにまずこのフックをこんな形で外してでここに入れてでこの椅子自体をこのような形で出し て, 足です、ね、出してでこんな感じで。で これもそのままでは起き上がらない。なってるんで、ここのレバーですね。このレバー自体を前に引いて、で、こんな感じで引き出すという形になってます。で、気になるのは、乗ってみてどうか、今ちょうど一番後ろにしたんですけど、ノアボクシーは後ろまで完全に スライドさせると、まあ、スーパースライドなので、まあ、当然、後ろもクリアランスなくなるんですけど、でも、ある程度、クリアランスを確保した上で、乗ったらどうかっていうことなんですけど、乗ってみると、これがまた、すごくて、ちゃんと座れます。で、今すごく思ったんですけども、 ノアボクシーよりもシートが柔らかい。非常に。うん。で、別にこの狭さ広さっていうのもそんなに変わんないっていうことに今気づきました。こんな感じです。結構ステップアゴンと比較する。まあ、車格としてはステップアゴンと同じなのわけなんですけど、でも、こんな感じで、改めてフリード。 まあだいぶ前に出た車ではあるんですけども、乗ってみるとすごく考えられていて、これ、シート今、こっちは今、一番後ろまで下げている状態なんだけども、それでも、まあ一番後ろまでちょっと下げられちゃうと厳しいものはありますけれど、もう一度、じゃあ自分の、この、後ろも座るということで、配慮した位置にすると、まあこれでもいいと思います。1、2、 まあ、拳 3.5 ぐらいちょっと前に出しましたけど3ぐらいに出しましょう3ですねしますで前は自分の運転ドライビングポジションになってるとで後ろでこれもちゃんとウォークスルーできますし後ろ座ってみると拳1個分ぐらいあると でノアボクシーも結構、後ろがちゃんと座れるように前をスライドさせると、まあ、それなりの広さにしかならないんですけど、でも、こちらのフリードに関しても同じような感じですると、結構、拳1個ぐらい入る形になりますので、これ結構いいかもしれないです。というか、この、車格としてはこれ、S クラスミニバーになるわけなので、一つ、格付けとしては下がるわけなんですけれど、普段 まあ3人とか4人とかで使うという意味において、すごくちょうどいいパッケージングの車になってるなっていうことをすごく感じました。はい。で、今度後ろ、最後に見ていきたいと思うんですが、うん、このリアハッチもまあ当たり前なんですけど、やっぱり車がちっちゃいということもあって、 コンパクトということもあって軽いです、開閉も。で、後ろ、今、これ、シートを出している状態ですけど、まあ、出している状態だとさすがにまあ狭いで、なおかつこれ、下は開かないようになっています。まあ、ここは開閉ができなくはなっちゃってはいるんですけど、まあ、それを考えても十分居住空間としてはあるかなと。 こうまた戻す時、まあ、片手でポンとはできなくてで、それなりにやっぱり重さもあります、自重が伴ってきますんで、そこがまあもちろん新しい車とは違うところではありますが、まあ、でも、車自体がもともとコンパクトな車で、S クラス系の車になってますんで、M クラスに比べると、全然跳ね上げという意味においても、そんなに。 窮屈ではない、まあ、ただ両手じゃないとちょっと厳しいっていうのはありますけれど、まあ、こんな感じで跳ね上げにするとかなり広く広いスペースが保てるでさらにもうちょっとシートも下げられますのでそれによって4個拳4つ半ぐらい私の場合ですと入るぐらいの居住 ス, スペースになるでかつここのフロア自体もかなり低いので物 の, の出し入れ 効果もしやすいで人が子供後ろからポンと乗ることもできるぐらいの広さになってますのでこれはねかなり使いやすい車、まあ、先進装備がどうとかっていう話では別にしてもミニバンとしての使いやすさっていう意味においてはすごくいい車だなと思いました5発進ブレーキっていうのもこの後期モデルからそのーがついてますんで付くようになったと、まあ、いうことになります とということでこの車、今回お借りして、一般道、試乗していきたいと。